明けまましておめでとうございます五木田義行です去年は東日本大震災という大きな災害がありましたたくさんの方が命を失いました自分が感じたのは 平凡な日々一日一日の大事さを身に染みて感じましたやはり平凡な普通の日常って大事なものですよね今年はそんな 日々、一日一日の大事さを心に焼き付けてやっていこうかなと思います今年も「よしゆきビジョン」をよろしくお願いします